何食べてるんですかラーさん。ラーさん。何食べてるんですかねお兄さん。それ、うんち、じゃないのかなそれ何うんちじゃないのかなラーさん。ラーサもしもし。もしもーし。ピント合ってないですしね。もしもし。もしもし。こちら、葛飾区亀有工場前発出所なんですけれども、こちらを見ていただけますか ラサ。すみません。ちょっとお食事中申し訳ないんですけれども、事件が発生しまして、えー、江東区で殺害事件、養生の殺害事件が起きたみたいなんですけど、ラサンラサンちょっと話聞いてもらえますかラサン江戸川区、あ、違う、江東区、ラサンラサンラサンあ、じゃあ話題を変えましょう。 最近あの、TikTok クで流行ってると思うんですけど、TikTok って知ってますかラさんラさんひまわりの種って好きですかラさんもしもしもしもしちょっと餌中申し訳ないな。あ、ごめんなさいね。あ、ごめんなさいね。私が悪かった今のは。これずっと見てられるんだが。ラさん あのー、あの、プロ野球今年どこが優勝すると思いますか あ, あ、はいはいはい。はいはいはい。カブスシカゴカブスあ、メジャーリーグの方なんですね、好きなのは。なるほどなるほど。はいはいはいはい。はいはいはいはい。ジャイアンツは多分1位だねちゃんと、ちゃんと知ってますね。今年ね、新加入したね、人とかがね、頑張って活躍するんですかね。 いや、そんなことはよくて、ラーさん。あの、あなたがこっち向くまで切らないって決めたんですよ。もしもし。あの、あの、あなたさっき起きたばっかりじゃないですか。なんならちょっと、お、あれ無心無心かじりしてるこの人。もしもし。まだ食べ終わりませんかねそれ、そしてそれは何ラーサラーサもしもしもしもし あなたね今3分間それを食べ続けてますよもしもしもしもしもしもーしそれではラーさんの一発ギャグですどうぞあれれれれれれれれれこのまま私は消えてしまおうかなもしもし そ、まあ、そろそろ食べ終わりあもうそろそろなくなってきましたねそろそろ食べおいや急に真顔<笑>急に真顔入ったね今どうした変なあるのかなたまに親の声が聞こえたとかでももうこの子もねおじいちゃんですからねおばちゃんおじいちゃんラちゃんラちゃんあもう食べ終わったあかわいいね 興味があるの、ね。かわいいね。かわいいね。あピントがなぜか木屑にあってしまうの。らちゃん、かわいいね。木<笑>屑と色が同化してるせいで、木屑にピントがあってしまうの。かわ い, いね。あら、どこ行くの。あら。カメラ目線、バッチリじゃないかい。カメラ目線、バッチリじゃないかい。じゃあね、らっちゃん。切りますよ。 かわいすぎて綺麗ねえなかわいすぎて綺麗ねえなっちゃんあら入るんですねおやすみなさい、うん、おやすみなさいそれじゃバイバイじゃあねはいああきれない切れな い, <笑>れないカメラが切れないですね バイバイ。